さあ、ちょっまであとも少し一緒に行こう。行こう、行こう。<笑>やっぱり一人で登ってる人いる。 箱田さんの隙をいてて登ってるルマニ ア, 人アメリカのスノーボードを背負って登るフランス人そして山を自分の家にする東京の方<笑>やっぱり岩木さんも国際的な山になりましたねその方バートンが大好きです 今日は犬の散歩ですかそうですいいです、ね あ, はい、ありがとうございます見てますよあそうですか登録してますよあありがとうございます、うん、あ、すいませんます、ね、ありがとうございます頑張ってください頑張ってください頑張ってください3月にあって5回目総理で上がっている方がいる青森県で元々高い山はどれでしょう世界は岩木山。さんあとも少しじゃない半分も登てない岩木山はあっち 箱田さんはあっち早いね3月8日国際女性で今日の青森市内の気温は10度まで上がる予定ですそしてガッポ公園の桜は咲きましたもう1ヶ月早いって誰かいい加減二酸化炭素の蓋をしてください誰も聞いてないねなんかいっぱい来たみんな早い そしてあの飛行機も速い多分ガラガラだからでしょう下にもいっぱいいるいっぱい来てるここはちょっと急だね最高 こ, ここでクイズ岩木さんは何メートルでしょうかそう頂上はすぐそこ1625メートルでした じゃあ春夏秋陽気さんを車でのブりたいなら頂上まで何カーブあるんでしょうか<音声><音声>世界は69皆さん何考えてるんですか69カーブでしたフランス人発見こんばんさまスーパービアスーパービアスーパービアーパービーパーーパービアーパーーパービアスーパービアスーパービアスーパー だって下りだもん箱だすき履くと上りも下りに見える、はあはあ、まだまだある頂上までまあフランス人は早いなまあしょうがないね続きましょう まあ意味わからないみんなつらい思いして上まで登って後でまだ下まで行くなんでああフランス人の次にイギリス人か負けない行こう急げミハイああもう一人いるああそして私が迷ってる間に日本人に抜かれたああやっぱりここ日本の山だ<笑>頂上だ頂上青森県の頂上に着いた ああ屋が屋が小屋ーー、ま、いいに着くと義理のお母さんのおにぎりは一番うまい白神山地から味ヶ沢から13個イングリス人 ランスルマニアはいおはようございい、またお願いしまどたたこかで願気をつけて。<笑>はい ままあ、ま、no. フランス人はいいですすすなな負けぞどうも。